はいそれでは51問目好きな作家は真田丸とか面白かったから三谷さん52番好きなスポーツは私見る戦なんですよ基本だから好きなスポーツって言われても見るものしかないんですけどえっと相撲とラグビーと国際大会の野球と<笑>競馬です嫌いなスポーツは え橋うん、走るのは、まあ、好きだけどなんかそこまで必死に走りたくない球技とかあ水泳もにダメだな私<笑> 54好きな季節は秋かな